もう始まった感じですね。ストーリーエミング中って出ましたああ。ああ、ということで始まります、はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、高木さん、高木あひろさんが来ていただきました。はいはい、簡単に自己紹介していただいていいですか。はい。えー、っと、日本とバングラディッシュの IT 事業を経営してまして、で、関さんとの出会いは神戸グローバルスタートアップゲートウェイ。 のえー、神戸市がやってるベンチャー企業向けのアクセラレータープログラムでメンターとして参加 さ,、えー、されててで審査もしていただいて、うんはい、でそこからそうです、ね、ちょっと何回かいろいろお話しさせていただいたり事業のご相談をさせていただいている関係です。で今は僕らがどんな事業をしてるかっていうとうん も、えー、ともと神戸グローバルスタートアップゲートウェイの時は荷物預かり場所予約マッチングプラットフォーム手ぶらをやっててでそこからブロックチェーンプロジェクトで忍者コインプロジェクトっていうのを始めて で, でも結局その資金調達とかもそんなにうまくはいかず、まあ、自前の持ち出しの資金でやってたんですけどそれを今年の5月に一旦クローズして、うん、で、えー、と今は何してるかっていうと。 もともとレンタルの EC システムの開発をあの受託でやってたんですけど、うん、あの去年の夏ぐらいから、まあ、ちょっとずっと持ち出しでやるのもあの忍者コインプロジェクトを手ぶら一本でやってたので持ち出しやるのも厳しいなってなって、うんでまあ、安定した短期でキャッシュが得れる事業も並行して進めていこうっていう形になったんですけど。うん まあ、レンタルのシステムの問い合わせがインバウンドでまあ割と来ていたっていうのと、あとレンタル市場は今後広がっていくだろうなっていうのをちょっといろいろリサーチして思ったのと、えー、とあとまあ競合が少ない、<笑>今のところ競合が滋賀の一社ぐらいしかいないので、これまあ日本のマーケットはうまくいけばあの狙えるんじゃないかなと思ってレンタルのシステム開発を、えー、着物事業者さんとか、 あのドレス事業者さんの貸し衣事業者さん向けにしてました。でそこで結構案件は取れててでただ今年の2月からまあコロナでまあ小売りがダメージを負って、うんまあ、こう通販どころじゃないってなったので、うん、じゃあ我々ができることは何かなって考えた時にその行政書士さんと一緒にその補助金申請を手伝ってあげて。 でレンタルのシステム開発を補助金で導入しようみたいな形のものをやってまして、でおかげさまでも結構な数が受かって、キャパがあのパンパンになってしまったので、もう営業いらないっていうので最近坊主にしました。<笑>なるほど。はい。っていう感じです。で、えーとまあ、今回の流れにつながるんですけど、まあ、とはいえ、 今、正直言うと、もともと荷物預かりのサービスも世界初っていうの で, で、もしかしたら世界に広げれるかもしれない。はい、で僕らのビジョンって、世界中の情報格差をなくして、公平な機会を優秀な人々に与えるっていう、そういった社会を作るっていうものでや、7年前からずっと事業やってきたんですけど、まあ一旦ちょっと、あのキャッシュを安定的に入れようっていう形で、なんていうんですかねこう、ビジョンよりは少し。 そ、うん、れた形のビジネスはしているんですけどまあキャッシュをこうある程度貯めつつでもまあ長いスパンでこう情報格差のない社会を作っていけたらなという思いでやっております。うんうん、はい。っていうのが近況ですかね。で、えー、と今回のその CTO 採用ってい う, こうタイトルにもつながるんですけどまあ 今、おかげさまで案件自体はたくさん入ってきてて、うん、で、あのー、じゃあその案件をどう裁くかみたいなところが、今後1、2ヶ月後ぐらいに課題として上がってくるので、うん、ウェブディレクターさんとか、プロジェクトマネージャーさんをまあ関さんがどういうふうにこう採用プロセス踏んだりとか、はいうんはい、あとは特に、うん。 そうですねカルチャーフィットなんかも、まあ、採用された後に見られてるのか、うん、なんかど う, どういうふうにこうやられてるのかなっていうのがちょっと気になってアドバイスいただければなと思いました。はい、はい、っていうのが、まあ、なんて言うんてうですかみんなしっかりしているのであのこう公式的な考えたやつだったんですけどそれ以外にもなんか最近の流行り事とかこれれできればなと思ってますはいありがとうございます。はい、まあゆゆるく 僕は最近あの、トレッドミルデスクっていうランニングマシーンに机をつけるようなやつを導入しました。い い, い, いっすね。運動不足になっちゃいますよね。そうっすね。僕も欲し い,、はい。なんか中古で2万円弱ぐらいだったんで。うんはい、安いっすね、ンン意外と。 ランニングマシンの上にこう台を載せてしてるんですけど、とりあえず。はい、海外だとあの、うん、結構好評みたいです。いいな、欲しいです。はい、じゃあ、えーと、ちょっとあれですね、えー、と採用の話の前に、もうちょっとあのこの辺のビジョンの話とか、はい、あのぜひどういうことやりたかったんだっけって聞きたいなとっあとます、あ。 結局は失敗に終わっちゃったプロジェクトになるんですけど、うんまあ、忍者コインのプロジェクトの話をさせてもらうとまあ、うん、えっ、ー、ともともとその事業立ち上げの当時から世界一つのページの上にで、うん、同じページのセイムページっていう社名でやらせてもらってるんですけど、うん、その、まあ、格差のない社会を作りたいって優秀な人がその光栄な機会にアクセスできる社会を実現したいっていう思いでやっていて。で えっ、ー、と忍者コインのプロジェクトやり始めたのが2018年とかなんで2年前ですかね2年前にもともとやっぱブロック元プログラマーなのでブロックチェーン自体にそんなにこう技術的な優位性はあんまりないかなと思って、うん、あのうちにブロックチェーンの案件とかも来てたんですけど、うん、あの思ってたんですよね。で、あのー そんな中ででも非中央集権や分散型の仕組みやそれに伴ってこう発生するビジョンによるネットワーク効果っていうのはその今の資本主義の課題のその資本の格差やそれこそデータの格差みたいなものもあの解決できるんじゃないか。バッチンみたいな形でこう 資本主義が成熟してきたがゆえに生まれてる課題をこう処理できるんじゃないかと思ってこう 事, 業、うんあまあ、事業というか僕らの会社のリソースを全部突っ込んでやってきましたと、うんうんはい、でこう進捗も含めて話すとただやっぱりこう実際にあの忍者コインプロジェクトで資金調達したりとかを進めていく上で あの僕らすすごいクリーンなやり方をしたんですよねあのブロガーさんとかもマーケティングガイドライン作ってこうあんまりあの基本的にはその時の仮想通貨で資金調達っていうのはブロガーさんも商売なのでこう持ってかくと手数料たくさん購入してくれて手数料が入るっていうインセンティブ構造ができててただあの僕らとして大事にしたかったのはやっぱりさっき の, そのネットワーク効果もそうですけど。 やっぱり美術に共感してくれてる個人投資家であり機関投資家ではなかったんですよね。うんうん、っていうのもあっていろいろ活動してたんですけどまあ結局目標金額の1億円に対して6、えー、と最後600万円ぐらいしか集まらなくて、うん、でそれもま あ, あのいわゆる株のオーダー制みたいな形であの、えー、とフェアに。 取引をしたいと思ってたので、2時間ぐらいだったかな、予約時間が2時間ぐらいだったと思うんですけど、2時間前からオーダーできるようにしておいて、そのオーダーがキャンセルできるようにしたっていうのと、あと購入後、1週間以内にこうやっぱりやめたっていう人もいると思うので、返金施策を設けてたんですよね。返金施策は計3回ぐらい設けたんですけど、そうでなって、で、 なったんですけどやっぱりこう周りのプロジェクトのファウンダーとかいろいろ話を聞くに、まあ、やっぱ基幹投資家うまく絡めないと難しい、うん、難あの資金調達はうまくいってないで基幹、まあ、投資家って言ってもどっちかっていうと投機家寄りの投資家なので、うん、もう単純にこうそこを3日間とかで利益が出るようなあの人たちですね、はい、っていうのをこうまあ結局まあ僕らの読みが甘かったんですけど、うんうん、もう少しこうビジョンで。 広がっていくと思ってたのはちょっとうまくいかずみたいなところ で, でそこからは、えー、とそれが2018年11月かな、うん、だったので資金調達したの、まあ、そこから1年半ぐらいはちょっと持ち出しで、うん、はいなんとかこう事業を軌道に乗せれればなと思って、えー、と荷物預かり場所のプラットフォームの店舗拡大や、うん、えっ、ー、と 少しですけど、自治体向けにそのパッケージとしてその民泊のプラットフォームとかガイドマッチングサービスの販売とかをあのトライしてました。はい、で、えー、と荷物預かりでいう と,、えー、と い, いろんなシェアリングエコノミーのプラットフォーマーさんとお話しさせてもらって。はい えー、と最初に想定してたターゲットと LTV が、うんまあ、かなり違うと。うん、で、えーと、一プラットフォーマーさんの話だとあの当初はドミナント戦略っていってこうエリアを決めてそこで数を増やしていって、うんうん、でサービス提供者を増やしていくことによって自然にサービス利用者も増やしていくだろうみたいな形でやってたんですけど、うんうんうん 今実際に使ってもらっているそのリピータブルなユーザーっていうのはそのサービス提供者のエリアをあんまり使ってなくて全く違うんですよね。でそれでやっぱりなんかは僕らも一回店舗を70店舗ぐらいに増やしたんですけどあのまあ店舗を増やせるなっていう感じはあったのでなんですけど思ったよりその売り上げがそれに伴って上がんなかったのでまあ利用者 要はリピータブルないいユーザーを見つけようっていうので、あのー、ジャニーズのコンサート行く人とかあなるほどはいとかあとは法人向けに営業したりとか営業さん向けとか福利厚生で使ってもらうように営業したりとかをしてましたただ、あのー、これをじゃあ大きくさせていくのは結構時間かかるなと思ってえっ、ー、とまあ資金がちょっと まあ、このまま減っていくのも怖いなっていうのもあって、あの一旦ちょっとそれは休止状態にしてるって感じですかね。うんうんうん、まあコロナもありますけどもちろん。うん、はい。ありがとうございます、はい。えっと、で、今はその EC の役で、はいえー、一応案件としては回ってきていて、はい、そうですね。えー 将来的にはまたこの辺のをやっていきたいっていうことなんですかね。そうですね、ただあの、えーと、いわゆる他のスタートアップみたいに、なんていうんですかね、まあ、今こう、上場企業の裏側とかもこうブロックチェーンの関連で見たりしてて、<笑>うんなんか本当にこうビジョンを実現するのが、の IP をしないとできないかとか、うん、<笑> VC から資金調達しないとできないかっていうと、 うんなんか結構 VC から資金調達するリスクの方が大きいのかなと思っているので、うん、今のその上の荷物預かりとかも B2C なんで結構な資金がいるんですよね。うんうんうんうん、なんでちょっとビジネスモデルとかいろいろ考え直さないといけないかなとか思ってたりは、うんうんはい、します。でじゃ具体的にじゃあ 本当に世界中の聴格差をストレートになくす事業が何かっていうと、ちょっとまだ模索してる段階ではあります。そういうのも含めて一緒に考えてくれる人が見つかるといいなと。そうですね、うん。そのセームページって、はい、世界は一つのページの上でっていうのをやりたいなと思ったのはそもそもなんです そうっす、ねえー、と元々その何て言うんですかねまあうんとそうですねもともとのきっかけ一番大きいインパクトはそのバンガディッシュに僕が行った時に、うん、その物乞いの子供たちとちょっと少し話をしていく中で、うん、1人の子供がすごい背筋もピンとしてて目も力強くてはっきはきしゃべったんですよね。うん で多分9歳10歳ぐらいの子なんですけど、うんであのまあ、その子がもし日本に生まれてちゃんとした教育が得られてそして適切な職が得られればあの家族も築けるし社会に対して貢献もできるなと、うん、でそこで何、まあ、て言うんですかねこう心がいたんだっていうのがもともとのきっかけではあります。うんでうん 多分 そ, のそのきっかけのきっかけっていうともともと僕が広島県の福山市っていう地方出身 で, で父親は小さい頃事業をしてて年商4億ぐらいまで行ったんですけど、うん、あの倒産してお金持ちからすごい貧乏になっちゃって、うんうんうん、でまあたまたま僕はこうインターネットをうまく使うことができたのか運が良かったのかで。 こうバングラディッシュに国のお金で行かせてもらったりとかこうアメリカのロサンゼルス行ったりサンフランシスコ行ったりとか今自由にやらせてもらってるんですけどなんかそういうふうな情報にアクセスできなかったり機械にアクセスできないだけで眠っている優秀な人は日本にもたくさんいるし世界にもたくさんいるんじゃないかなと思ってですね。っていう思いもあったりはいするのとあとまあ なんとなくですけどあんまりこう力が一つのところに集まってでその力を適切にハンドリングできない人がハンドリングしている社会はあんまりいい社会じゃないんじゃないかなという思いもあります。 はいじゃあ、ちょっと採用の話していきますね。えっとはい、今、そもそも何人なんですか、今は。今、5人ですね。チームをコロナで2月に1回ちょっと縮小して5人に し, たしました。多、うんうんはい、い時は15人ぐらいでやってました。うんうんうんうん、で、CTO が欲しいのはど う, い う, どうしてですかえー、とあどうして、理由ですよね。うんあの 今、僕が営業もして、プロマネもしてみたいな感じで案件をさばいてるんですけど、会社の組織的には僕が多分営業に回ったほうがいいなと思っていて、でウェブディレクターとかプロマネをこう束ねれる人、もしくは自分がちゃんと手を動かせる人があったほうがいいので、CTO っていうまあポジションなのか、全然うちとしては、 あのお給料も、うんはい、適正価格をお支払いしたいなとは思っているので、うんうんうん、いい人がいればっていうのでまあそうですね CTO かなと。なるほど、ねはい、じゃなるほど、ね、自分今まで自分が結構見てたけど CTO をしっかり任せて外向けのコミュニケーションも回っていきたいと。 そうっすね、うんうんはい、僕はもうプロジェクトマネジメントの手を離したいっていうのが一番ですかね、うんうん。そうするとまあ会社が伸びる絵が見えてくるので、うんはい、今は何か採用してるんですか今はですねえー、っとうちのホームページのライティングしてた山口さんっていう方が採用コンサルティングもしてるので、うんうん、そ, こその方にちょっと相談してコンテンツ作りとかないペルソナ設定をしてたりして。 えー、っとで一方、クラウドソーシングとか使って、日英の。うん、で、えーっと、小さいタスクを投げて、うんうん、いい人をちょっとそのまま引っ張ってこようかなっていうのは動いてます。はいはいはい、で、えーっと、いわゆる採用の営業チャンネルでいうとあのいろんな人の話を聞いて、えーっと、やっぱりダイレクトリクルーティングがいいのかなと思っていて。うん Facebook、リンクドイン、あとまあ最近あの、求人サービスやりだし、スカウトサービスですかね、エイトさんとか。あと、名刺とか、バイネーム、バイ会社であのスカウトが送れるので、っていうところを今のところ考えてます。うんうんはいね、ちなみにですね。はい 僕はそんなに採用に詳しくありません。あはは了解です。<笑>はい、大丈夫です。いなり申し上げないんですけど。いや、全然大丈夫です。<笑>あの、関さんのところはどうされてるんですか僕はですねあの、はい。僕3つ会社やってるんですけどね。はい。あの、一つはジュリパブリックジャパンという会社で、うん、これはシステム開発の会社です。うん。で、えー、もう1つはハックキャンプという会社。はい。 で、これは、あの、企業のオープンイノベーション支援みたいなことをやっていて、うんうん、まあ、企業のワークショップだとか、うんうん、発火する会社さんとか、うんうん、新規事業開発のやってたりとか、うん、そういうことをやっています。うん、でもう一つは、コードフォージャパンですね。はい。うん、で、えっ、ー、と、実はジオリパブリックジャパンは今20人ぐらいで、うんうん、あの、もう10年ぐらいやってるんですけど、はい。 採用にコストをかけたことがほとんどないんですね。なぜかというと、まあ、あの、オープンソースコミュニティにいろいろコントリビューションしてたりとか、うん、あの、ま、いろんなところに顔を出している中で、うん、あの、もう、紹介だけでやってきてるんですね。なるほど。うん。で、あの、時々、こう、例えば、あの、半分ぐらい外国人なんですけど、日本語で、え時に はい。あの、そのオープンソースコミュニティの人が、なんか GIS やりたいんだったらジオリパブリックって会社あるよとか紹介してくれたりとか、で、困った時にこう、ちょっと忙しくなってきた当ねって言った時に、その誰か、はいうん、社員が、ちょっとなんか、あの、転職考えてる人がいるんで、みたいな感じで紹介してくれたりとか、うんうん、いう感じで、基本的にはリパラルだけの、ね、リパブリックの方は。なるほど。おかげさまで。 でえー、とで、ハックキャンプはつい最近、ねはい、あの、求人を出しまして、はい。それはハックキャンプのページで、あの、えっ、ー、と、関春ゆきと働きたい人募集みたいな感じで、ストレートに募集を、あの、かけていますと。と、はい、いう感じで、一応募集にも、募集っていうサービスの方にも、はい。あの、求人出したんですけど、 はい、経由よりは、やっぱりあのダイレクト の, そ の, あのフェイスブックで見たとか、ーあのページを見たとかいう形であの 来, た来ていたことのほうが多いのかなと。なるほどですね。なるほど。確かに関さんとうちの会社だといろいろ違うかなとは思いつつ、うん、その採用して入ってもらうじゃないですか。うん、うん で入っってももらった後は結構定着するもんですかあのー、そこは、そうですね、あんまりやめてないですね、お客様で。なんか、ジュンパペックはほとんどやめている人いなくて、はい、ハックキャンプはやめている人もいますけど、うん うん、あんまこうカルチャーギャップとかそういうことではやりたいことを見つけましたみたいなうんのことが多いかなという感じですね。なるほど。こう特に工夫もせずカルチャーフィットしてるって感じなんですかそ こ, こはですね、あのはい、結構特にハックキャンプの方が工夫をしています。ハックキャンプって、はい、あのカルチャーすごい大事にしてるんですけど、うん ちょっと画面共有しましょうか。はい、ありがとうございます。今、サイトも見つつ、求人がどこかなとか。求人どこ僕も、どこにあるのか<笑>。って感じですけど、ねえっと、バックキャンプってなんかすごいこう、一言で言うと、あの、 誰もが成長できるしこの個人と、うん、個人の成長と企業の成長がリンクさせる、リンクするってことをこう大事にしてるんですねへ、えー。で、えっと、まあ、こんな感じで、個人がとにかく成長することで、会社自体も成長しましょうって話なので、うん、あのこれ挑戦ができることとかです、ね、なるほど。あの、そこからちゃんと経験が、 そのフィードバックされて、うん、で、あの会社のこう型みたいなのがきてきて、うんあの、自然とこう型通り仕事してたら、うん、あのすげえ成長してたみたいな、そういう、そういう仕組み作りをしていこうみたいなことを全社員にこう徹底していきたいと思っているので、うんうん、なんかこの辺でカルチャーリードっていう人を書いたりとかですね。で、その、 評価軸にも、そのまあ、売り上げとかとは別に、カルチャーをちゃんと体現しているかいてこととか、うんうん、そういったものをちゃんと評価にも入れていたりとかですね。へぇご指針みたいな方、まあ、ご指針なんかみんな、どこの会社に作ってたりとかと、うん、まあ、しっかりこう、みんなで話し合いながら作ったって、やってはいます。まあ、人数も少ないんで、割とそのコミュニケーションしやすい。うんうんうんうん 会社かなと思ってます。最近リモートワークメインになりましたけど、まあ以前からリモートでもやっていましたし、と、はい、いうところで。質問してもいいですかはい。その評価制度っていうのはどんな感じでしてるんですか評価はですね、あの、はい、結構今までは、そのあんまりこう、すごい、まあ特に去年とかまでは、あんまりこう、うん、しっかりと評価みたいな仕組みをあえて作ってなかったけど、ああ、あえて。 さすがに必要だよねってことになってですね。うん、OKR をって言います、うん、なるほど、はい。その最初の時にあえて作ってなかったのはどういった理由からなんですかなんか割とこう人数も少なかったし、うんあの、目の届く範囲でワンオンワンとかしながらですね、あうんまあ、私が評価するみたいな感じ。うん、なるほど。 まあ、ワンワンはもう一人に必要です。そ、はい、うん、評価するみたいな感じで、まあ、ある程度こう、不満がない感じにはできてたんですけど、るほどですね、もやっぱり、うん、あの、これから人数を増やしていったりする中で、うん、ある程度こう、まあ、こう、型を作るみたいなこと、自分たちも言ってるし、うんうん、そういうのが必要だし、あのーそっち、そういうのがあった方がよりフラットになるよね、みたいなで、う 意見が出てきたのでじゃあ、そろそろ作るときかと思って、作っていくとこの型っていうのは、具体的にはどんなものになるんですか型は本当に様々でですね、えっと、例えば文化そのものみたいな、カルチャーみたいなのも型の一つだと思うん細かいところで言えば、あさなを使ってるですね、はいはい、あのうちも使ってます、はい。いろんな仕事のテンプレートを作ったりとか、あなるほど、まあ、ワークショップのやり方とかですね、そういったこともすべて。うん なるべくうこう個人の努力とかスキルセットとかにあんまりこう左右されなくても、うん、とりあえず こ, このフォーマットに従おうみたいな感じにすると<笑>、えー、ある程度こう揃って粒が揃っていく、ね そ, えー、それをこう社員さんが作って、ね、最後こうみんなディスカッションしてこれでいこうみたいな感じになるんですか あの、例えば、アサナのテンプレートなんかは、うん、もうとりあえず作ってみました、み、う、た、ん、いな感じで、そああ、へえ。それで、あ、いいね、いいね、って感じ感じ、うんうん。あの、ワークショップなんかも、そのミューラルっていうのを使う。はい。それ使って、こう、うん、テンプレートを誰かで作って、それを、うん、あの、実際にお客さんとかで使ってみて、で、ああ、これいいね、テンプレートの仕様みたいな感じで、と、う、か、ん、したりとか、 あとオフラインでも合宿とか、何ヶ月間にやりますけど、そこでもなんか、ちょっとこういうやり方試してみようみたいな感じで試して、うんまあ、良ければそれをお客さんにそのまま行ったりとか。なるほど。でうん、あの結構ワークショップを商材として売ってたりもするので、まあ、自分たちに使いながら、このワークショップをどんどん進めていくみたいな感じでやってますね。なるほどですね。うん、ありがとうございます。 なんかどこかこう参考にした会社とか団体とかってあるんですかキャンプはどうかなえっ、ー、と、団体というか、結構あの、うん、本はせ参考にしていますね。 採用に関わらず関さんが最近読んで面白かった本とかも聞きたいです。<笑>逆に僕がインタビューする。<笑><笑>すみません。えー、っとですね。まあ、えー、っと。一番会社作って、今のいろんなあの仕組み作りの 参、は、考、い、にしたのは、えっと、タイトルがですね、これだ。なぜ弱さを見せ合える組織が強いのかっていうん。うんうん これだちょっと待 は, い、れはあの僕がいろんなその、まあ、僕はあのジオリパブリックと Code for Japan とハックキャンプそれぞれ全然違うカルチャーなんですけど、はい、ハックキャンプの仕組みを作るときに、うん、あのビジョンとかも考えるときに参考したのは これでしたね。なるほど。でこ、これがまさにあの、個人の成長っていうのを会社の成長にど う, う、う, うん、うん、うん。結びつけるかっていう、こう、発達思考型組織について語てあの、自分の弱さって、はい。まあ、最近は違うかもしれないけど、基本的には隠すもの。そうですね。な、ね、められちゃいますからね。そうそうそ う, そう。うん。でも、そうすると、あの、さっき言ったような、フィードラップ、 フィードバックループみたいなのは、生まれてこない、うん。まあ確かにそうですね。で、あの、やっぱ、その、評価されるみたいな、弱いところを見せるとあんまちゃんと評価されないとか、自分の成果っていうのをとにかくアピールをして、これだけで得したみたいな、ことをいうことで、成長、成長的に評価されるみたいな。こういう会社だと、やっぱ、うちみたいにこうどんどん新しいことやっていこうみたいな、 うん、いうことは、なかなか難しいし、失敗が許されない組織になってくるんですね。ああ、なるほど。でも、失敗することで、うん、そこがちゃんとこう、経験にフィードバックされて、うんで、それでこう、あの、また2回目全然成功すればいいかもしれない。そのために、まあ、いわゆる最近よく言われる、こう、安心安全な環境みたいなことも、うん、あの、大事ですし、 うんうん、でもこう、ただ安心安全なこのホームみたいな環境だけだと、うんうん、まあ、慣れ合いの組織になっちゃうわけで。うん、そうですね。でもコンフォータブルゾーンをちゃんと向けて、うん、あの頑張って、で、しかもこう自分で気づかないところに人からフィードバックちゃんともらって、厳しいことをちゃんとフィードバックして受け止められる。うんうんうんうん、精神状態ので。で、ユーザ側も結構、ここユーザ側が一番大変なんですそで。そうですよね。やっぱりうまくいってないよねとか、 結果出てないよねみたいなをちゃんと言える。そういう人間関係を作って、で、うん、作っていくにはどうするかみたいな、うん。で、人間はどんどん成長していく。いくつになっても成長していくみたいなことが書かれてるんですけど。なるほど。これをこう会社に当てはめてみているっていうのが、このハットキャンプのあり方かなと思っています。ああ、読んでみます。ありがとうございます。面白いです、ねうん。へえ。 なるほどおかげさまで今あの、各キャンプの方はあの、本当にガンガン人が成長している感じで、で結構、子育て中 の, あのメンバーも多いんですけど、はいはい、このコロナ禍にもかかわらず、しっかりとこうパフォーマンスをはっきりつけますし。えー その成長っていうのはうちの会社もそうなんですけどまあ、結構今後ターゲットになっていくこうウェブディレクターとかプロマネ、うん、CTO の人たちってまあ、自分の腕で食べれるようになりたいとか、うんはい、将来的に独立したいとか、うん、あの自分の名前で仕事がしたいとか、うんうんうん、っていう軸で成長を設けてるんですけど、うんうんうん、なんか。 どういう形で、その、ハクキャンプさんは、こう、成長を定義してたりするんですか成長の定義、いいですね。えっと、そこはですね、うん、なんだろうな、そう言われてみると、これをもって成長ですという定義って、うん。は作ってない気はするな。うん、あの、うん、ただ、うん。 多分こうそれはあんまり市場価値とかそういうものではない気もします。自分が持ったことがどれだけできるようになっているかとかああの、あとはやっぱりやりたいこと、自分がわくわくできることと仕事をどれだけリンクできているかとか、なるほどですね。と, ところなんじゃないのかなっていう、うんうん。でもその定義ってしてみたいなと思いました。 長とはって う, ーんなんかうちはですね参考になるかどうか分かんないですけど、うん、できる人あのリンンクククドドインってプロジェクトごとにフィードバックを出せたりすするんですよね、はい、でリコメンデーションも書けるので、うん、なんかプロジェクトごとにそのお客さんからレビューをもらってリコメンデーションをもらえればまあ最悪僕が<笑>他の会社に転職したいってなった時もこんだけプロジェクトやりましたみたいな。 お客さんもこんだけ引っ張ってきますってなったら困りますけど、あの<笑>面白い、うんそう。っていうリンクドインのなんか個人のアカウント、ちゃんと日本人でもやっぱ持ってない人いいので、えー、作ってもらって、うん、お客さんにレビュー書いてくださいっていうのをお願 い, しし、はいはいはい、最近。それはすごいですね、面白い。うん、なんか、まあそれがそれは割と受けが良かったですね。うんうん、はい 確かにねねかりやすすいです、ねうん、なんかその独立ってなった時に、うん、僕視点から見る独立のためのスキルと、うん、独立してない人から見る独立のためのスキルは多分違うなと思ってて、うんうんうん、なんか大きいところで言うとプログラミングすごい成長したいって思ってる人もいるけどでもなんか僕視点から見たら うん、稼いでるプログラムあって営業がうまいので営業スキルも必要だなと思ってたりするのでなんかでもその目線のギャップはあんまりこう経験しないと分かんないのかなと思っててなんかリンクドインだと客観的になるかなと思いました。なるほどね。はい。でまあお客さんからフィードバックをもらってなんかお客さんに言語化してもらってフィードバックをもらう。それがまあ多少 ネガティブでも本人の成長になるんじゃないかなと思ったりです、ね面白いですね、お客さんは結構入れてくれるものですか、リンクと う, うーんとどうなんですかね、今のところあのお願いしたところが着物事業者で結構大きい会社なんですけど、そこの会社の社長さんは全然 OK でしたけどね。へーうーんあのー、でも、入れてくれそうな気はします。うんうんうんあのー えっていうのは、えっと、うちが、えー、っと、着物事業者営業しだして、案件にならないところもあるんですよね。その、うん、そもそもここ EC 作ってもうまく成長できないから、結局お金の無駄になっちゃうみたいなところも結構あって。事業者営業しだして、案件、はいはい、にならな い, いところもあるんですよね。おっ、羽ってきましたね。失礼します。あ、全然大丈夫です。えあ、ーえー、<笑><笑>了解です。 でそういうふうな事業者さんには、うん、Google マイビジネスのレビュー書いてくださいって言って、うちがなんか軽くコンサルみたいなのを1、2時間して、はいで、すぐ案件にはつながらないし、お金も発生しないけど、まあ、レビューを書いてもらうっていうのをしてるので、それはまあ割としてくれるんですよね、みんな言えば。はい、初めてですけど。えー ってなってるので、まあなんかしてくれるんじゃないかなと思ったりしてます。面白いな。お客さんからのフィードバックって確かに僕らも欲しいし、まあハッキャンプとかでもこう、まあ、聞いたりはしてますけど、うん、リンクとインだとちょうどあのいいなと思いましたんで、なんか試してみたいなと、ね。ああ、よかったです。うんうん、ぜひぜひ。うんえー そうですねまあそんな感じで進めてて、うん、そうで、まあ、今はちょっと話戻ると、うんうん、あのやっぱりこう母数がちゃんとないといい人は選べないのかなと思ってるので、うん、さっきのそのスカウト系やダイレクトリクルーティングのサービスとかあとま あ, あの関さんもおっしゃってましたけどそのコミュニティのあの関係でこう人が。 紹介で入ってくるみたいな話もあったので、まあ、そういったイベントとかコンファレンス系とかで、ちょっといろんな人と会っていこうかなと思ってたりします。そうですね、たぶん、やっぱこう、求める人数とかに全然採用の方法とは違うとは思、ね、うんですね。あの、ジオリパブリックにしろ、ハッキャンプにしろ、そのなんかすごい、何十人も欲しいわけではないので、うん。そうですね。 あの、やっぱこう、縁みたいなものもあると思う。そうですね。うんだから。そういう意味では常に採用しているみたいな。そうですよね。だからこ そ, そ、ね、なんかあった時に、うん、あ、じゃあぜひ一緒にみたいな感じにできるのかなというのはありますね。う ん, うん、うん。あとはやっぱコミュニティ活動をやっているからこそ、うん、なんか、そもそも僕はこういうことをやりたい人だみたいな。うん、うんその。探す側も、あの、分かって、 参加していただけるっていうのはあるかもしれないですね。確かにそうですね、うん。うん。なるほど。まあでもぜひ、あれですね、採用につながってほしい。もしかしたらこの聞いてる人の中に。そうなんですよね。ぜひちょっとよろしくお願いします。1ページで問い合わせフォームから<笑>問い合わせしてもらったら僕が見るので。はい。はい。えっと、なんかその、スキルセットとか、経験とか、その、 こういううういいい人を求めてててますっっのはもうちょっと教えていただければいいですか あ, ありがとうございます。えっ、ー、と、2パターン作ってて、はい、もう理想のパターンと、う<笑>あの育成枠みたい な, な, るほどな、ねはい、ものを作ってます。で、やっぱ周りの人からすると、育成枠の方が現実味があるんじゃないかと、はい、あの、はい、っていうのがあって。 あ、大丈夫ですすはい、大丈夫 で, すう で, うでそうですねえー、とっと理想のパターンは、うん、あのまあ実際にちょっと仕事したことはある人をペルソナにしてるんですけど、うんうんうん、あのえっ、ー、とまあ3まあその人は40歳で、うん、男性で、うんうんうん、で外国人でシリコンバレーへの留学経験やスタートアップ経験 うん、ジョインした経験があって、うん、で日本に1回戻あ日本に来てて、うん、で日本で、えー、とスタートアップに入って上場経験があって、まあ、キャピタルゲームも一定数持ってて。<笑><笑><笑>っていうあの、まあ、その人のちょっとどれがマスト要件か、どれがこう、うん、ウォンとかみたいなところはあるんですけど。うんで えっと、スタートアップいろいろしてるけどやっぱりこう非中央集権や分散型の、あのーうんうん、仕組みやビジョンにはコミットしてて、うんうんうん、でまあブロックチェーンっていうのもだいぶ前からこう目をつけててっていう人ですかねなんでまあお金はそこそこあるけどあのー、エンジニア上がり で,、うんはい、でまあマネジメント経験も10年 裏やって、えー、と多国籍のマネジメント経験もあるみたいな人ですかね。それがまあ理想かな。まあ、言語とかなんか細かく言ってもいいんですけど、はい、そんな感じですかね。めっちゃすごい、スーパーマンですね。スーパーマンなんです。でもまあ、理想を持ってそこから落としていった方がいいのかなと<笑>なるほど、ね、スタートアップ的になるほど思いました。 えー、と外国人がこう日本企業のこう、うん、なんていうんですかねこう、ジョブ探しをするのはちょっと大変だなと思ってるので、はい、そこをちょっと持ち前の僕の営業力で、ピンクドインでひたすらメッセージを送るとか、<笑>はい、っていうのでいい人がいないかなと思ってます、うんうんはい、外国人がいいんですね。 あまあ、外国人でもまあ日本語がしゃべれないとだめですけどなるほどはいなんですけどあの日本人で優秀な人とそのまあ僕が比較対象する人と比べた時にうん外国人の方がやっぱこうロジカルな人が多いので、うん、そうですね授業がうまくいきそうなイメージが湧きました。 はい、なるほど 理, 想理想パターンはですね、はい、育成枠は26歳ぐらいで、あのー、大企業にいったん入ったけど将来的に独立をしたいでもいきなり、うんうん、あの事業を起こすのはちょっとリスク高いって思ってる。 あのウェブディレクここはでもあんまりエンジニアにこだわりはないんですけど、うん、ウェブディレクターやプロマネの経験がある方ですかね2年以上あって、うんうんはい、でそうですねまあ育成枠でも、まあ、理想の人はまあさっきのキャリアでわかりますけど育成枠でもちょっと大事に し, としたいなと思ってるのがやっぱ独立志向があって、うん、こう 自分がちゃんと会社に対して、ベネフィットを出す。ではそれがお客さんに対してベネフィットになって、自分の報酬として返ってくるみたいなところを持ててる人ですかね。なるほど。はい。うん。不正枠なら、まあ、いそうな感じしますね。そうですね。ちなみに、その、じゃあ、セ務ページに参加すると、うん、逆にどういう経験が得られる そうですね、あのー、あんまりこうまとまってないのでつらつらとなるんですけど一、うん、つはさっき の, その補助金申請も一緒に、えー、とさせてもらっているので、うん、いわゆる新規事業開発にコミットできると、うん、クライアントさんの。はい、なんで新規事業を自分で立ち上げてその業界のことを知ることができる。 っていうとところとあとは、そうだな、まあ、海外の人と仕事をしてるので、うん、まあ、英語環境で仕事ができるっていうところ。はい。はい、で、うーんと、まあ、スタートアップみんなそうかもしれないんですけど、あの、 やっぱり裁量が大きいので、うん、成長できる人は、あの、結構なスピードで成長できると思います。うんうんまあ、具体的には、あの、インターンで、中堅大学で、えっ、ー、と、初めて世界ビッグフォーのコンサルティングファームへ新卒で入ったインターンのことがいるんですけど、はい。まあ、その子みたいな形で、こう、短い時間で成長はできるかなと思います。うんうんうん、はい。 で, でも、一番大きいのはあれですね、やっぱりこう、あのうん、一番大きいのか、うん、ちょっと今はこうお金を、利益を上げる方向に行ってますけど、やっぱ社会を変えるために、何かをしたいって思っているメンバーと一緒に働けるっていうところが、まあんはい、大きいのかなと、非中央集権や分散型のところ、一回やって失敗しちゃいましたけど、 でもしっかり考えて動けて、で、次、じゃあどういったら成功するのかみたいなところを考えれてる日本の企業はそんなに多くないんじゃないかなとか思ったりしますけど。はい。ありがとうございます。はい。結構その、外国人で日本で働きたい人って確かに。 あの、ジオリパブリックにも結構時々、あの、相談が来るぐらいなんで、うん。あの、うん。そういう人がいたら面白いなと思いますね。そうっすね。うん。うん。うん、今は完全にリモートなんですかどちらも。えっと、一応、ジオリパブリックは東京オフィスと神戸オフィスがあって、はい。あの、神戸オフィスの方は外国人が多いんですけど、うんうん、結構、 出社はしている人が結構いたりはします。でもまあ、リモートで働ける会社なんで、完全にリモートの人もいます。みんなに日本在住なんですかえっと、日本在住の人と、えっと、あとまあ、ビザはあるけど、あの、行ったり来たりしている。あのあフィリピンと日本を行ったり来たりしていあの、ルワンダと日本を行ったり来たりしてたり、そういう人もいます。 あまあ、ちょっとコロナで簡単には往できなくなりましたけ、ね、ど、はい そ, ねうん、そうか、そうですね、うんなるほど、業界です。今、一応いろんな手段をかけて、対応していってるってことですね、直接営業がまあいいのかなと。 うちに待ってんのかなと思って、ダイレクトリクルーティングをかなと思ってます。リンクトインとかで、確かにこう海外からもリクルーティングのメールとか結構来ますけど、ああいうのってこう送る側としたら反応結構あるもん、えっと、うちはですね、メッセージをこうまだ送る採用をやったことないんですよね。はいはいはいはい、なんですけど、一回そのジョブポストをリンクトインで出したときは、 3万円ぐらい使って、うん、7人ぐらい面談したのかなで結構いい人もいましたけどねはいあのーうん、まあその時はもうちょっと今は年収1000万円超えても頑張って出そうかなとか思ったりするんですけどその時はまだそんな年収1000万超えはちょっとうちでは厳しいかなと思ってたので。 あの断っちゃいましたけど、年収2000万、はい、3000万の人も何人かいました。おーはい、全然わあの悪くないところが結構いいですね。3万、ま、で何7人くらいの人もいます。そうですね、うんうんあ。それは外国人ですかえっ、ー、と、日本人も来たんですけど、日本人はおじいさんでしたね。おじいさんが悪いわけじゃないんですけど、えー<笑>はい、おじいさんが来ました。おじいさんで、ねえーまあ、結構 キャリアも持たれてる方だと思うんですけどね。はい。なんか試してみたいなと思いました。うん、リンクドインも結構良さそうな、コスパがいい感じがしましたね、うん、日本だと。そうですね。なんか最近やっぱ、あの既存の募集のやつとかも、割と反応はあんまり良くなくなってきてるんで、日本のに。そうですよね。なんかこう、うん、僕もそれは結構聞いてて、やっぱこう、うん 採用したいと思う企業側がどんどん増えれば増えるほど、そのプラットフォームが埋まっていって、そうですね、あんまりよくなくなるんだな、みたいなのは思いました。<笑>そうですね。なるほど、なるほど。はい。ちょっとあと5分ですけど、うん、ありがとうございます、はい。ちょっと採用に関しては、うん、いただいたものと本を読みながら。す、う、み、ん、ませんね、あんまりこう。 あの実践的なあいやいや、全然大丈夫です。僕もそんなにこう、<笑>カチッと決まって、これを相談しようっていう形で、あの、相談したわけじゃなかったので、あの、はい、皆さんの YouTube を見て、こんな軽い感じで大丈夫だろうかみたいな。全然大丈夫です。<笑>結構、あの、久々にお話できて、僕もよかったなと。ありがとうございます。いやいや頑張ってますね。いや、まあ、そうですね。ちょっと一回、2年間、3年間、しっかりやった、うん、やりきって、 いろいろ反省点はあって勉強はしましたけど、うん、はいまあでもいろいろいろんなものがもう23年前とは全然違うあのものが見えるようになったなとは思います、うんうん、はいそうですねはいあとあの、えー、と奥原さんっていう、うん、マイネットとかデジタルガレージの顧問とかをされてた方なのかな、うんうんうん、はいの方にもあのメンターというか はい、顧問というかになってもらってててもら実務もできる金融系のバックグラウンドの方なので、はいいいはい、営業教えてもらったり、うん、採用教えてもらったり、うんはい、経営者マインドを教えてもらったりしてます。うそういえばキムチはキムチは東京ですけどさっき の, その質問の意図としては、はい、でもやっぱりみんな最初はリモートはいいんですかねと思って。あの まあ、業務内容にもよるとは思いますけどね。うん、結構でも、うん、オンボーディングとかって、うん、まあでも業務によるな。あの結局、ハックキャンプとかは全然リモートでも、リモートメインでもなイことなとかなって。なってるんですね。まっすぐ。ただ3ヶ月に1回ぐらいは、やっぱあの、ちゃんと会う場所を作って、オンミーティングをやったりはしてますけどね。うんうん とかまあそうですねやっぱスタートアップなんでできれば一緒の事務所でした方が、うんうん、あのー、カルチャーの伝わりとか僕の人間の伝わりとかも全然違うのかなとは思ったりはいはい、うんね、やっぱり、はい、そうですね信頼関係を作るとかのビジョンとか、うん、最初のビジョンを共有するとかは、うんうん、まあ会えるに越したことはない 会えないとできないとは思わないんですけど、うんうん、まあ優秀な人だったら僕が行ってもいいですけどねはいはい、はい、<笑>逆に僕があの東京を置いてあの他のところでその人と一緒にリモートワークみたいなのははいありかなと思いました、うんはい、まあ一回でいいからね合宿しとくとだいぶ。 違いますよね。やっぱりあの、僕、ね、ら、ハックキャンプはいろんなワークショップを提供していて、まあコロナ、コロナによってほとんどがオンラインに切り替わりましたけど、うん、オンラインでも全然こう、あの、やれることはやれてるんですけど、やっぱりこう、うんうん、よくないのは、その、オフラインでやってたことをオンラインでそのまま置き換えようとすること。そうですね。ですね、うん。で、やっぱオフラインはオフラインの良さがあるんです。 ですけど、オンラインでやる場合には、全くこう、やり方とか、目的自体からやっぱ、見直して、やらなきゃいけないので、その辺をごっちゃにしなければ、うん、あのその効率的なコミュニケーションと、あとはもうなんか、無駄でもいいから、なんか、しっかりと話す時間とか。そうですね。はい。が大事かな、ね。確かに、ね。なるほど。ちなみにあの、採用のページありました。あ、ありました。 ノ ー, ね、ノートですかね。書いてますねえー、はいその。おかげさまで、はいえー、いい人が見つかりそうでございます。素晴らしい。はい。えオフラインに見 て, てそうですね。うん、あの、最近、経営者なんでこう、ストレスレベルも測りたいなと思って、おその、 英語のオンラインカウンセリングとかちょっと受けてみたんですけど、うんそのまあ、結局続かなかったんですけどね続かなかったんですけどなんかそのカウンセリングをいろいろ調べたら、あのー、やっぱりこうお金があれば対面のカウンセリングの方がいいっていう人が多くて、うんえーえー、やっぱこう何て言うんですかね貧乏ゆすりとか。うん その人からこう対面であって伝わってくる情報ってすごいたくさんのものがあるからなかなかこう顔だけ の, あの Zoom とか Google ミートとかだと伝わらないんじゃないかみたいな意見が多かったですけどねこれはありますね、やっぱりノ、うん、ンバーバルコミュニケーションの部分とか、うん、なかなか ね, Zoom では限界があね、そうそう。うん、なんでやっぱまあオフライン大事ですよね。うん ちなみにこの前のオフラインのミーティングをやったときには、こうオンラインではできないことをやろうっていう、はい。へいろんなことをやりましたね。例えばどんなことなんですかあ、まあ、それこそ、あの、ヨガみたいな、ヨガじゃなあのそうですね、ヨガと瞑想みたいなものもそうですし。ええ、なるほど。もう、あの、すごいあんまりこう効率的なことを意識しないみたいな。 効率的にやろうみたいなことをあえて知ってるのに、そうですね。しっかりとチェックインしたりとかね。まあ、そういうことなるほど、うん。確かに。そうか。その効率の呪縛は結構<笑>大変だなと、ちょっと今思いました。<笑>確かにそうですよね。あんまり効率効率って考えることが本当に効率いいかどうか分かんないなと思うときあります ね, そうですね。なんか無駄も必要だなと。うん。 なるほど、うん。そうか。ありがとうございます。まあ、関さん1時間過ぎちゃったんですけど、はい、大丈夫ですか、はいはい、そんなところですかねは。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。ぜひこれからも頑張ってください。はい、頑張ります。はい。あと一応これ配信、はい、あの、録画も配信するので。はい、うん。もしかしたらこれを見てですね、なんか、そうですね。したみたいな人がいたらすげえ面白いなと思いつてっす、ね、了解しました。<笑>一応あの、議事録に、 はい、URL 貼っとくので、そこであ、そ, こそで採用、ね、ページとか、はい。二次録に貼っといてください。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい。じゃあ、またお会いしましょう、はいしし。はい。引き続きよろしくお願いします。はい。失礼します。失礼します。